Back with another reaction.、Uh, this is Scandal, Scandal, Funny and Cute Moments, Part One. <laughs> いただきますいただきますあうわよ。<笑>それ や, ばいやつで<笑>ハンタスの2年が食べた方がいいって。 そそそうそうそうそうそう、はい、は い, いけどなんかったもんもーいや買ったもん いいいえええーーち、ま、ちゃん<笑><笑>まみちゃんんん<笑><笑>がなにく で, いやれではグルメレポートのう<笑><何><笑><笑><笑><笑>すごくない<笑> あ,、ね、<笑>あのこの間彦摩呂さんに教わったからはい。 すごいよこれ。は<笑>や んか春すぐにいいですいね。<笑><笑> では行きます。はい、よーいスタート。ギターギター。ギ タ, <笑>ギタリスト。やけど。あ。マミー。 え<笑><笑><笑><笑>違う これ今流行ってるの<笑> 絶対さ今全社で見てる人ってさ笑ってるやんっていうかやりたくなるやろやっていいんでせーの<笑>スキャンダルをよろしくお願いします 何<音楽> やめて<笑><笑> どうししたか<笑>てるのんい連れてってあげる。連れててっ <laughs> <laughs> They're cute. They're really cute. I didn't know their hair was black in the, you know, I guess back in the day or whatever. I think I p r e f e r them how they are now. Everybody has different color hair, and you know, it was cute. It was cute. I didn't understand, obviously, all the words or anything like that. I'm learning. I'm learning. Still learning. I got,、uh, thank you for the,、uh, referring me to、uh, a few people for, to study Japanese. I'm learning. I'm getting the numbers down packed. I just learned numbers. <laughs> Itchy, k n e s a she go, h k u h a c h i h a c h i Oh, shit, oh, shit, I'm messing up. I think I messed up. Itchy, k n e s a she g o k u Nana, Hachi. ハハハハ